して、この銀のビーズを通して、肩結びをしました。でも、ちょっと痛いかな。あ、そうですね。うん、どうしよう。そうで す, す, です、ね。はい。グアニーとシトシンだったら、こうやって合体する。だけど、こうやってチミンと。シトシンだったら、合体はしないよね。私たちすべての生物は、細胞の中に遺伝子があって。 その遺伝子の本体は DNA であるということを学びましたで教科書の3年生の96ページと97ページでお聞きください3つで構成されていてこの構造をヌクレオチドと言います、うん、次の いワイヤー通してくださいワイヤーがあるんである緑色のビーズと赤いビーズとあとあ桃色のビーズあともう一つ。 ですごい。<笑> ワイヤーをまっすぐ手で見つけてやりたけど黄色青で も, 大丈夫 で, もいいです、ねうん、こうやって合体します。グアニーとシトシンだったらこうやって合体する。だけどこうやってチミンとシトシンだったら合体はしないよね。だから今みんなビーズ作ってると思うんだけどこうやって今。 市民と心は合体しないから緑と黄色の組み合わせじゃダメだねってなります<笑> DNA っていうのは交互に作ってるんですけど例えばこの赤緑がもう一回ここにも赤緑赤緑って続くこともあるのかなって交互じゃなくてそうだねえっともう順番とかも赤緑赤緑ってなる方もいるしで、うん、白いの通して白いの。 もめるこれもめる銀のビーズをを通ししして肩結びをしまましたで切ります、うん、でもこれちょっと痛いかな、うんああそうですね、皆さん今最後まとめてくれたと思うんですけど、はい、このまとめただけだと。はい 梯子状になっていると思います。D. N. A. は二重らせん構造っていうのをさっき学んだと思うので、両端を持ってねじると。二重らせん構造になります。で、このような円形で。のぐれ落ちた、なる、というのが、やったと思うんですけど。自分で作った、D. N. A. はそうなってますか。みんな、えっ、ー、と、同じ班の人で、こう比べてみても、全く同じ、配列の人は。 元気の配列が同じな人はいないと思います。遺伝情報も変わるということを。えっとトレーに合ったもの。ケースとかを全部入れて前に持ってきてください。